の<音声>ということで皆様お久しぶりでございますえーストック切れというね穴飲、えー、みを乗り越えて久しぶりに帰ってまいりました1の質問でございますえー本日のゲストはこの方お水谷 TV のたんさんで す, よ ろ,、ね、よ, すよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのい つ, つもね1の質問で裏ですごい笑ってる人ですね<笑>はい 1個10秒で答えていくという非常にシンプルなゲームでございますけれどもゲームというのはなうもありませんけれどもゲームの、えー、このゲこのですねコーナーに、えー、必要となるのは<笑><笑>、えー、頭の周りと口の周りということでどうでしょうタンさん頭と口回りますか回りますまあ、水なですもんねね<笑>大丈夫ですよ、ね、オッケースじゃあいきましょう 一のゆうたです。生年月日、千九百八十五年八月六日。好きな食べ物、お寿司。趣味、お寿司。どういうこと？最近あった面白いこと。最近あった面白いこと、あーえっ、ー、とスーパー銭湯に行ったんですけど、えー、ポコちゃんの姿が見当たらなくて気づいたら二個先のえっ、ー、と家族のええー、テーブルに座ってそこのいも食べてました。<笑> 今までににあった恥ずかしい思い思出バンジーじゃん落ち込んだ時東京をたらど う, 使 う, うわーこういう今後の目標 ハッシーありがとうございます<笑>何を犯すんだろう な, な何を犯すんです<笑>いやなんかハッシーってすごい逸材だと思うので、うん、なかなか僕が努力して頑張ってもこうはなれないのでなんかこうなりたいなって思いますいややめといた方がいいと思いますよ<笑>でえっと、あのー、気になったところいきますねはい。趣味お寿司<笑> これはどういういやもう僕お寿司が大好きではいもう朝昼晩お寿司でいいんですよはいなのでもう趣味ですあれは何か、うん、食, べ食べ物好きな食べ物とかじゃなくてもう趣味ですお寿司屋さんに行ってお寿司を食べることが趣味ですなるほどちなみに好きなネタはああ何でもいけるけど貝類が好きです貝類粒とか好きです、うん、なるほど、うん、ありがとうございますでえー、6今までにあった恥ずかしい思い出 ババンジージャンプバンジャプ恥ずかしかしったあのねあのハッシーも一緒に飛んだじゃないですか飛びましたねなんかすっごい人見てませんでした俺らの時だけまあ見てましたねなんかあれがちょっとすごい恥ずかしくて飛んだ後もすごい恥ずかしくてなんかあれ飛ぶんですよ、うん、飛んであの吊、ー、るされてるじゃない、うん、で降りていくんですよなんか筒みたいなところに、うん ゆっくりとそうです、ね、降りてったらなんかすごいさ お, お釜みたいにしなかったああ痛い痛いああお疲れさでしたああお疲れさまでした い, たいたあお疲れさまでしたああお疲れさまでしたああ大丈夫ですかーとか言ってでしょなんかすごいあの人がすごい恥ずかしかった<笑>あの人がねあの人が恥ずかしかった大丈夫です大丈夫ですとか言いながらすごい恥ずかしかっただからあの人になんかこういうなんかすごいのつけてるじゃん、うん、俺ら何か、うんうんうん なんかあれをなんかこうその人に外されていくのがちょっと恥ずかしかったです、ね、脱, が脱がされていくみたいな感じ<笑>なるほどいやけど落ちるところは地味だったんですけどねめっちゃ地味でしたね、うん、落ちるとこ、うん、あの上から落ちるとこより、うん、むしろあの包んとこに乗っかって、うん、もう一段階落ちてくださいみたいなの あ, あったじゃないですか下に、うん、あれが怖かった本当にそうでしたはい<笑>ということでもしところで母さん<笑>もしあれが来年あるとしたらやりますか、うん やらないですやりましょうよー来年はやるって言っていってハッシーだけ飛ばせますいやいやいや一緒に飛びましょういやおいやごめん僕やらないということで本日10の相撲でしたえーありがとうございましたさようなら<笑>いや俺は絶対やんないぞもう二度とやん<笑><笑>ないぞいろいろ面白いなー<笑>あーやめます